きいご事だけの大風呂式はやめてください。どうも、政治いろいろの学部です。SDGS の概念が一般市民の間にも浸透しつつある昨今、地球温暖化防止に向けた取り組みも世界各国で加速しています。そうした流れの中で韓国が かなり大胆な宣言をしているみたいなのですが、早速見ていきましょう。2021年10月18日付の中央日報からの引用です。2030年までに 40% 縮小。2050年にはネットゼロ、炭素中立。韓国温室効果ガス縮小ロードマップの最終案が出された。 昨年10月にムン・ジェイン大統領が2050年の炭素中立を宣言してから1年ぶりだ。大統領直属の2050炭素中立委員会は18日に第2回全体会議を開き、2050炭素中立シナリオ案と2030国家温室効果ガス縮小目標 NDC 引き上げ案を審議議議決した。 炭素中立委員会は総括企画委員会、8つの分科会、専門委員議論と社会各界各層の意見取りまとめを経て結論を下したと明らかにした。この日発表された2030年 NDC 最終案は2018年の総排出量比 40% 縮小でまとめられた。 既存の 26.3% 縮小目標から情報修正された。2018年に7億2760万トンだった温室効果ガス排出量を4億3660万トンに減らすことにした。40% という目標値は8日のオンライン討論会で公開した草案と変わらなかった。委員会は製造業の割合が高い 韓国の産業構造、排出ピークから炭素中立までの短い時間などを考慮すると、40% の縮小も決して容易ではない目標だと強調した。韓国の年平均縮小率は 4.17% で、日本の 3.56%、アメリカの 2.81%、欧州連合 EU の 1.98% などより高い方だ。 とのことで、いかがでしょうか。2030年まで、つまりあと10年間で温室効果ガスを 40% 削減するというのは、これまた随分と思い切った宣言ですよね。韓国はさらに、2050年には脱炭素を完全に実現する、すなわち国内の二酸化炭素排出量をゼロにするとまで言っています。目標は大きい方がいいとは言いますが、 これはさすがに驚きますよね。しかも宣言しているのが他ならぬ韓国というのですから。確かに脱炭素及びカーボンニュートラルは地球温暖化防止の観点から極めて重要であり、世界的にも大きなトレンドとなっています。SDGS にもカーボンニュートラルを達成するためのゴール、目標が細かく設定されていますから、 脱炭素ととといううトレンドにに乗り遅れれた国は自然淘汰さるることになるでしょう日本もまた政府の公式見解として2030年度までに温室効果ガスの排出量を 46% 削減と発表しています。まあこの日本の 46% 削減という数字はとある大臣がくっきりした姿が見えているわけではないけど おぼらげながら浮かんできたんです。46という数字が。シルエットが浮かんできたんです。と、わけのわからないことを言っていましたからね。困った大臣でした。さて、先進国を中心とした世界各国は、揃って、韓国の温室効果ガス削減目標に疑問符をつけています。それは一体なぜなのでしょうかムンジェイン大統領は、 就任当初から脱原発を公約に掲げ、再生可能エネルギーへの転換を国策として推進してきました。そもそも、原発のないクリーンな国を作ると宣言して選挙で選ばれたわけですから、脱原発に熱心になるのも当たり前のことです。しかしながら、再生可能エネルギーの普及を推進した結果、韓国で何が起こっているかを見れば、今回の 削減目標が無理難題であることがわかります。2050年までの原発の大幅縮小を目指す韓国では、国内で稼働する原発を段階的に廃炉。その結果として起きたのが大規模な電力不足です。とりわけ、2021年の夏場には、エアコンによる電力需要を賄いきれず、停止したはずの原発3基を 大慌てで再稼働するという事態に陥っています。もっともムンジェインとしてはスピーディーな危機回避と自我自賛しているようですが国民は溜まったものではありません。原発を縮小したことで電力の生産及び供給コストが大幅に上昇。本来ならば電気料金を引き上げるべきところですが国民に嫌われたくないムンジェインは料金の据え置きを発表。 電気料金だけでなく、水、光熱費などの公共料金もそのままにすると言い切ったのです。一方で食品の価格は2015年を境に上昇の一途をたどり、2021年9月の食料品の物価は前年同月比の 3.7% 増となっています。物価指数を見ても2015年を100とすると、2021年 9月の時点で 135.2 となっており、物価高騰に歯止めがかからない状況が見て取れます。100円で売っていたものが次の年には103円になっているわけですから、暮らしが苦しくなるのも当たり前ですよね。かたや長引く温安の影響もあって、企業の給与水準は一向に上がらず、通信費などの固定費は段階的に引き上げられる一方です。つまり、 今の韓国はインフレとデフレがほぼ同時に進行するというスタグフレーションの状態にあるのです。手持ちのお金は減っていくのに出ていくお金だけが増えていく一方というのは考えただけでも地獄そのものですよね。これに追い打ちをかけるのが金利の上昇です。八方塞がりの韓国に見切りをつけた海外の投資家が韓国から外貨を引き上げたせいで 銀行もいよいよ金利上昇に踏み切らざるを得なくなっています。韓国はもともとカード大国と言われるほどローンや分割払いの習慣が根付いており、収入よりも借金が多いという過程もめらしくありません。金利が引き上げられれば当然返済すべき金額も増えますから、ただでさえ借金区にあえいでいる過程はさらに追い込まれることになります。 企業にしても事情は同じことで、今回の金利引上げによって多くの不良債権が生まれ、最悪の場合は銀行が連鎖倒産するのではないかという見方もあるほどです。それもこれもみんな、ムンジェインが人気取りのために大見得を切り、原発を無計画に停止したからです。原発縮小に向けたプロセスとして、ムンジェインは電気自動車の 本格実用化などを挙げていますが、はっきり言って、すべて絵に描いた餅と言わざるを得ません。まさか、近代自動車の発火事故を忘れたわけではないですよね。その程度の技術力で止まっている国に、果たして電気自動車の本格運用が成し遂げられるのでしょうかこれは個人的な見解ですが、ムンジェインは来年3月に退陣を控えているということで、 あとはもうう義でもなれと思っているんではないでしょうか。2030年というと大統領が2回ぐらいは変わっているかもしれません。いずれにしても温暖化という地球規模の問題でさえ人気取りに利用してしまうような韓国に明るい未来は待っていないでしょう。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、